多分、地震があったのは三時前後でしょう、そうなると。うん、残り七分ぐらいで、ほら、上場の人話聞いてたから。あ、また来たかな、うん。少し波が荒れてきましたね、うん、ひょっと来たか、これは、えー。波が荒れてきてます、もしかしたら津波の第二波かもしれません。えー、発生時刻、三月十一日十五時十五分頃。頃十五時十五分。茨城県沖六度、震度六弱、ちょっとマジくクない、これ。 はい、深さは80キロメートル、マグニチュード 7.4 です。うわーーどんどん、ちょっと先生マジか。マジですね。これは。えっ、ー、と見えますでしょうか。堤防をついに乗り越えようとしてます。うわあ。はいお疲れ様です。えっ、ー、と堤防を乗り越えてます。乗り越えてます。 見えますでしょうか。ついに堤防を乗り越えて津波の第二波が来ました。す, すごいすごい勢いです。あ、車が押し流されてます。車が押し流されてます。見えますでしょうか。海の水がどんどんこちらに溢れてきます。たっかまずい。俺も逃げる。 すごい勢 い, で 海, いで海の水がすごいけどしょないで来てます。 お父さんは自転車に行っちゃった分からない<笑> 車が。 パソコンが。 ここからでは多くの状況を把握できますが、現在この状況です。多分院内も水浸し、パソコンも無事かどうか。 借金がたくさん残ってるっていうのにこうらあしたからの業務はちょっと無理そうですね。はあ 車のクラクションが勝手に鳴り出したようです。 あーあー院内もめちゃめちゃだこれでちょちょまた水かさが増えてきたようです少し交代します 第三波もしくは第四波の津波かもしれませんもう悪夢のようです何の音これはえ見えますでしょうかはるかに向こうの方に水が溢れてますどうやら次の津波の模様が来た模様です 向こうの方の向こうの方に津波の水が溢れ溢れてきます。線路ついに線路を越えました。J R の線路を越えて津波が流れ込んできてます。